皆さん、こんにちは。今日ご紹介するのは、こちらの、ヤリスクロス専用のセンターコンソールボックス。こちらのご紹介を本日はいたします。こちらのセンターコンソールボックスは、運転手さんもちろんのこと、助手席の方も非常に喜ばれるセンターコンソールボックスとなっております。その理由については、後ほどご紹介するんですけれども、今回はこちらの魅力についてご紹介をしていきたいと思います。 で、こちらのセンターコンソールボックスなんですけども、まずは何と言ってもこの質感の高さにあります。見ていただくと、こちらがトヨタの純正のカップホルダー。で、こちらが今回ご紹介するセンターコンソールボックスなんですけれども、まあ、全く設置しても純正の質感を崩さない。まあ、そういった非常に上質な作りになっているというのが特徴になります。で、こちらのホルダーをまず見ていきますと、 こういった仕掛けになっておりまして、こういった日記の輪郭になっておりますけれども、この下を見ていただくと、マットがついております。でこのマットが非常に良くて、こういったセンターコンソールボックスになりますと、この下が汚れたり、あとはホコリ等で汚りが溜まったりする場合があります。そういった時に、これを使うことによって、すぐに洗うことができる。まあ、それによって、 このように、いつでも綺麗な状態に保つことができるというメリットがあります。で、こちらの携帯のホルダーもそうなんですけど、こういった狭いところなんか余計、埃が溜まりやすかったり、汚れが取りにくかったりするわけなんですけれども、この敷物によって、そういったものが全くない。すぐに掃除ができて、いつでも綺麗な状態、見栄えのいい状態にするということができます。で、かつこの赤いアクセントが非常に綺麗でして、 まあ、こういったところなんかも気に入っていただける仕様なんではないかなと思います。で、このボックス自体は樹脂のものになっておりまして、まあ、見た目も非常に綺麗ですし、純正に見劣りしない作りになっていると。 というのがお分かりいただけるんではないかと思います。で、次にこちらの肘掛けになるんですけれども、この肘掛けは、交換色レザーとでも言いましょうか。非常にこう触っていて、触り心地のいいものになっております。で、この縫い目なんかも特にこう曲がっていたりとか、ほつれがあったりとか、まあそういったものも全然なくて、しっかりとしたものになっております。で、こちらなんですけれども、例えば、ここの部分なんですが、 隠したいよという方もいらっしゃると思います。そういった時には、こういった形で前に引いて、カップホルダーであるとか、あと携帯ホルダー、こういったものを隠すこともできますで。さらに肘掛けの位置としても重宝しておりまして、まあ、人の体格、あと腕の長さ等ももちろんあると思うので、まあ、そういったものにこう合わせて、この肘掛けの位置の調整というものもできるようになっているということになります。 でさらに冒頭でもご紹介した通りなんですけれども、この助手席の人にも喜ばれるというのは何かと言いますと、このヤリスクロスというのは助手席に肘掛けがついていません。で運転席のみ肘掛けがついているタイプとついてないものがあったりするわけなんですけれども、まあ、これだけの幅の肘掛けがありますので、助手席の方も肘掛けとして使うことができると、ああいうことで非常に喜ばれるものになっていると、まあ、いうことになります。 さらにこちら、中を見ていきますと、このように引っ張っていただければすぐに開きます。中も非常に大容量なんですけれども、こちらの方が固定用の両面テープ、こういったものも丁寧に入っておりますで。それからこちらがファイバークロス、こういったものでこう汚れを拭いたりであるとか、あとは肘掛けの部分のこの汚れの拭き取りであるとか、まあそういったものにもお使いいただけますし、肘掛けに敷いて使うことも可能になっています。 で、さらにこちらなんですけれども、非常に大容量のボックスになっていまして、セパレートタイプになっています。で、このように、ここも、敷物がちゃんとついておりまして、汚れたら、これを取り外して、すぐに清掃ができる、綺麗な状態にすることができます。で、また、このような形で戻すこともできますし、より大きいものを置きたい場合は、まあ、ここのところを持っていただければ、さらに、 だこれだけの広いススペーととといいいいううののががありりましてより大きいものを置くということが可能ですいろんなものがたくさん入れられるようになっていると、まあ、いうことになりますので、いろんな使い方ができるかと思います。戻すときは、ここの部分を持っていただいて、まあ、こんな感じで戻していただければ OK と、まあ、いうことになっております。はい、こんな感じです。 で、先ほどのこのクロスなんですけど、このクロスを、例えば、こう引いて、こんな感じで、引いて、まあ、お使いいただくと、まあ、いうことも可能ということになっています。これもしっかりとした付属品になっておりまして、で、裏はこうグレーになっておりますので、まあ、リバーシブルになった仕様のものとなっております。非常にこちらも、触り心地がいいクロスに、 なっております、まあ、こんな感じで収納ができるということになっています。はい。で、こちらなんですけれども、最後に取り付け方法についてご紹介をしていきたいと思います。取り付け方法は非常に簡単なんですけれども、一つ注意点がございます。まずはこちらを外します。 で、こちらが純正のカップホルダーに、で、小物入れがこうありまして、で、こちらの方が今回ご紹介するセンターコンソールボックスになっているんですけれども、凸の部分をここにはめていただいて、まあ、こちらの凸の部分をここの小物入れの方にはめていただくと、まあ、いうことになります。で、あとはもうそのまま上に乗せるだけと。はい。これでも設置が完了になると、まあ、いうことになります。 なので誰でも簡単に使えるんですけれども、実はこちらの方なんですが、肘掛けがついていない車じゃないとつけれません。で、今回のこの車は実は肘掛けがついてるタイプの車でして、肘掛けを外すことによって取り付けすることが可能になるということになります。まあ、こちら見ていただくとわかるんですけれども、まあ、この車はちょっと肘掛けがついてたので、この肘掛けを取り外してるんですけれども、まあ、肘掛けを取り外せば、 つけられないことはない と, いうことで。こういう感じでつくことができます。ただ少しここちょっと干渉してしまう。ここの、この出っ張りの部分、ストッパーのこの出っ張りの部分が少し干渉してしまうっていうのはあるんですけれども、まあ、取り付けることはまあ可能であると、まあ、いうことになります。こんな感じで。開閉も普通にできる。違和感なくできるようになるということになりますんで、 ひ、まあ、肘掛けのない車でしたらもうそのまま取り付けることができるし、肘掛けのある車でしたら、一度肘掛けを外して取り付けをする必要があるということになります。肘掛け自体も取り外すのは非常に簡単でして、まあ、こちらのミクラブタがあるので、これを外していただいて、で、こちら 14mm のボルトが入ってますんで、まあ、こちらを緩めていただければ、あとはそのまますぐに取ることができると、まあ、いうことになっています。 まあ、それによって、すぐに、こちらのセンターコンソールをインストールすることが可能ということで、非常に取り付けも楽にできると、まあ、いうことで、すぐに取り付けができて、かつ、これを取り付けることによって、さらに、ものの収納ができる。ドリンクホルダー自体も、一つだけじゃなくて、こちらもドリンクホルダーちゃんと使えるようになってますんで、まあ、二つのドリンクホルダーが使えて、で、こちらに携帯の、 形態を 置, い置くこともできるしで、さらに中も大容量のスペースになっていますので、より物の収納ができて、ユーティリティ性を高められると、より満足できるものになってくるんではないかなと思います。いてことで今回はこちらのヤリスクロス専用のセンターコンソールボックス、まあ、こちらのご紹介をさせていただきました。こちらの商品の詳細は概要欄の方に貼っておりますので、ぜひ 興味のある方はご覧になってみてください。当チャンネルではこういったガジェット系のレビュー等を行っておりますので、ぜひいち早く情報をキャッチしたい方はチャンネル登録の方よろしくお願いをいたします。また次の動画でお会いできることを楽しみにしております。それでは失礼をいたします。